そういうわけで、次はですね、セクション 2.3.2 なんですが、多倍長整数と単精度整数の乗算からまだ、まず見ていくことにしましょう。まあ、いきなり多倍長をかける多倍長をやる前に、多倍長の整数と、あと単精度の整数のですね、もう少し基本的な演算の計算量を見るところから始めたいと思います。でそこで、 一、え、応、ー、その前にですねさらにもう 1, 1ステップ遡りましてその単精度の整数同士 の, あの乗算っていうのをあの調べていきます、えー、と今あの x と y がまあ整数で、えー、と仮にこれ x も y も n 桁の整数だったとしましょう今あの、えー、とベースは2進数でも10進数でもどちらでも意味は同じなので、まあ、どちらでも構いませんがとりあえず n 桁 の, あの数2つを かけると、えー、そうしますと、xy っていうのは、あの、の桁数っていうのは 2n 桁になるわけですね。まあ、これは皆さん、ちょっと考えてみればすぐ分かると思うんですが、で、同じようなことで、これ、今度はこれをワー ド, ワード単位で考えますと、えっ、ー、と、まあ、二進数で、えっ、ー、と、x が1ワードの数、y が1ワードの数であったときに、で、xy っていうのは、えっ、ー、と、まあ、たかだか2ワードになりますよ、ということは、えっ、ー、と、この x、 えー、と1ワード同士の整数の積を行ってその結果を全部正しく保存するにはまあとりあえず結果を入れるのに2ワード分のメモリーが必要になるということが分かると思いますでそこで一応このテキストでは こ, のこういった形の乗算の装置を考えることにしますえっ、ー、とこれはですね x と y はそれぞれ1ワードの箱だと思ってくださいで x とまず y を えー、かけます1ワード同士の xy をかけますとこの xy っていうのが、まあ、2ワードになるわけですね。で、えー、とその二ワード、xy の2ワードの上位桁のワードを、まあ、このように補助演算装置と呼ぶことにします。xy の上位桁は補助演算装置というところに、まあ、入るということです。で一応ここではさらにですね、この xy の結果に えー、と1ワードの整数 z を加えることを考え、加えたまあ仕組みを考えます。一応、だから xy プラス z っていうのをまあ1セットの演算だと思って、これから処理するわけですね。で、このことを、この時ですね、この、まあ、最終的に xy に z を加えたまあ上位桁をガンマ、ワードガンマというふうに置いて、下位桁をワード w というふうに置きますと、えー、とこの時ですね、この xy プラス z っていうのは、 そのまあ、ガンマと W を使って表すとガンマかける ×2 の n 乗プラス W というふうに表すことができます。でこの1トの演算をですね、えー、xy プラス z からこのなんか大括弧でくくったこの w とガンマというそのワードを得るというような表記をで表すことにします。あとここまでいいでしょうか。 でえー、と今度これを使ってまずその多倍長の整数と単精度の整数の乗算を考えます、えー、ここでは、まあ、A という数を、えー、と今ワード4ワードの多倍長数としましてでこれにその B という単精度の数をかける掛け算乗算を考えますでそうします と, とこれもやはりあの多項式と同じようにその、まあ、A のですねかい桁から順番に この b をかけていけば良いものですから、あのまあ我々がよくやっている筆算と同じようにやるわけですね。で、えー、とまず階桁の方から階、えー、桁のワード a0 にまず b をかけます。で、そうしますと、うんとまあ a0b 下位の桁が a0b それからえと上位の桁がガンマ1というふうに出てきますので、でこのガンマ1のところはその上位ワード えー、A0×B の上位ワードですので次の上位の桁に繰り上がりするべき数なんですね。ですので、まあ、ガンマ1は 次, 次に繰り上げますよということで、えー、とじゃ次のワードでは、まあ、A1×B を計算してでこの下位桁から下位のワードから繰り上がってきたガンマ1を加えたものを、まあ、こういうふうに表しますとでそうすると。 ここでもやはり繰り上がりが生じてこの繰り上がりは上位桁のガ末、上位上位ワードのガ末ですからこのガ末を次のさらに上位のワードに繰り上げますと で,、まあ、でそのさらに次のステップでは a2×b を計算してその下位のワードから繰り上がってきたガ末を加えたものが、まあ、こういう形の数になりましたとでさらにここでもそのガ末3っていう繰り上がりが生じますから上位ワードのガ末3を次の、えー 次の演算に繰り上げますというようなことを繰り返して、まあ、最終的にその、まあ、このような形 の, その数の表現を得ることになります。でまあ、以上のステップを疑似コードで書いたのがこちらのアルゴリズムです。まあ、多倍調整数と単精度整数の乗算でして、まあ、入力は A が多倍調数それから B が単精度の数となっております。 で、出力として、えっ、ー、と、まあ、C という数を得ますということなんですが、うん、一応、あの、アルゴリズム自体は、先ほどのその筆算の計算を、その、まあ、疑似コードの形で順番に書いたものですので、えっ、ー、と、その意味するところは、まず各自で、後で確認しておいてください。で、ここでは、その、次に計算量を見積もります。えっ、ー、と、これはその、ワード単位の加減上場が何回発生しているかっていう計算量ですね。 でそして見ていきますとこ、こちらにありますように、まあ、ステップ2の中でループが発生しておりまして、そこでまあ実際 の, あの加減乗除が残が起こっております。でループの回数は、えっと、この i、インデックス i が0から k-1 まで動きますので、ループの回数は k 回で、でその中で、先ほどの筆算で見てきたような演算ですね、ここにありますように、えっと、乗算が1回、えっと、ai×b という1ワードの乗算。 それから、このガンマ i、加算が1回ガンマ i っていうのは、これ、あの、下の桁から繰り上がってきた、えー、繰り上がりを加える加算ですね、が生じます。で、えー、っと、これで合計しますと、うんと、合計の計算量は、あの、オーダーの k ということになりますが、えー、っと、k というのは何だったかっていうと、あの、与えられた多倍調数 a の長さでしたので、えー、っと、 この多倍調整数と単精度整数の乗算の計算量は、この多倍調整数の方の長さに比例するということができます。まずここまででしょうか。で、このアイディアを踏まえまして、今度は多倍調整数同士の乗算を考えようというわけですね。今、その多倍調整数対単精度整数の乗算を作りましたので、 今度はかける方の整数も多倍調にしてみましょうというわけですでまた次もですねこういう例題を出しました A としては5ワードの多倍調数ですねそれから B として先ほどは単整度数だったんですけども今度は B0B1 というその2ワードの数を持ってきます でとこれもやはりその桁ごとにですね桁のワードごとにその上位桁から下位桁のワードごとにこう掛け算をして加えていくんですけれどもすで、えーまあ、に多くの人が気づいたと思うんですが実は一変数多項式の場合とかなり似た計算を行うわけですね。一変数多項式の場合はその x2 乗 x3 乗っていうふうに x の次数ごとにこう係数が分かれていたんですけれども。 まあ、あの 多, 多倍調整数の場合には、えー、と2の2乗2の3乗っていうようなその数の大きさごとにあのかるワードを分けてでそれぞれのワードで掛け算を行って加えていくということでと実はあの多倍調整の乗算はあの、まあ、加算もですけれどもあの一ゼ多項式とほぼ似た形で行うことができますあとは注意しなければならないのは えー、とこの途中の計算のステップですね、この筆算の途中の計算のステップで、その多倍長数と単成度数の演算なのか、あるいは多倍長数と多倍長数の演算なのかということを一応区別していく必要があります。で、ここで見てみますと、えー、とこの掛け算の途中のステップっていうのは、例えばこの1行目ですね。1行目は えー、これはあのー、この多倍長数 A に、えー、とその B の中のこの下位桁 B0 をこう順に加えていくという計算ですの で, ではこの1行目っていうのは、えー、と多倍長数と単精度数のまあ乗算なわけですね。で2行目もやはり同じように多倍長数 A にその B の上位桁 B1 をかけることですので 多倍長数と単度数の乗算ということとなりますというふうにしてこの掛け算の途中のステップは全部多倍長数と単精度数の乗算の繰り返しになるということに注意してください。で最後にそれらの途中の計算結果の和をとってこの係数 Ci っていうのを求めるんですけれどもここではその多倍長数同士の加算を行っているということに注意してください。 この中で出てくる乗算は多倍長対単精度最後の加算だけ多倍長数同士というふうに進んでいますで、えー、とこれをその先ほどの筆算をです、ね、疑似コードの形にまとめたのがこの多倍長数同士 の, あの乗算のアルゴリズムです、えー、とここにありますように入力がえーと K ワードの多倍長数それから A ですねそれから B が m ワードの多倍調数ということになっております。で、えー、と C として合計でワード数が k プラス m ワードのまあ多倍調数を出力するというアルゴリズムになっています。で、えー、とじゃあ一応その計算量も見ながらアルゴリズムを見ていきますとこういうふうになるんですけれどもまずうんと最初に えー、と1ステップからあの こ, このアルゴリズムではあの<笑>数の乗算が入っていることに注意してください。ここでは、えー、と多倍調数 A にですねその B の最下位の桁 B0 をかけるという乗算を行っています。でこれはあの多倍調数と単精度数の乗算のですので、えー、と計算量は 先ほどもやりましたように多倍長数の方の長さに比例するということでこのオーダーのレ ン, ということにレングスの A ということになっております。で次にそのステップ2のところが筆算に当たるこのループの部分なんですけれどもループの回数は、えーとまあ、B の長さ分だけ、えー m-1 回ですね。m-1 回発生するんですがで、ここでやっていることは、まず、えー、と多倍調数と単精度数の乗算、ここですね、a×bi という乗算を行っています。でその計算量は、さえー、先ほどのステップで、まあ、ここでもありましたように、えー、とオーダーのレングスの a ということになります。でそれからあと、あの筆算の下の方で行われていた、その加算に相当する部分が、えー、ここですね。 でここはあの多倍長数同士の加算なんですけれどもその長さは、うん、と A の長さに比例しますのでオーダーのレンス A ということになります。でそこでじゃあ合計の計算量とはどうなるかという と, とここにありますように、えー、とオーダーのレンまス A の加減乗乗算を、えー、合計 M 回、えー、繰り返すと ということですので、下にありますように、この全体での計算量というのが、オーダーの m× レングス A ということになります。で、m は何だったかというと、その多倍調数 b の長さだったんですね。ですので、それを m を b のレングスで置き換えると、この多倍調整数同士の乗算の計算量は、それぞれの入力の多倍調数の長さの積に比例するということが分かります。ですので、 先ほど多項式、一変素多項式の乗算に関する演算回数ですね、を調べたときに、その演算回数というのが入力多項式の2つの多項式の次数の積に比例するということをやりましたけれども、ちょうどその2つの多項式の積っていうのとここで扱っている多倍調数の長さっていうのが、こう、よく対応しているということに注意してください。ここまでいいでしょうか。